Look、okay. at it. ま、せんそれでも私たちはどうして。 世界たくさんの母ごせんどうもありがとうございまし た, まし た, ましたチームリエゾーの皆さん